読めないんだけど、ハン祭りでいいの祭りこれで祭りって読むのハンはいらないの、はい、いらないの、はい、祭りねあ、ごめんごじゃあ、すいません、ハブレよろしくお願いしますいやー、ダンスのぎただって言っちゃったから、ねはい、じゃあ、よろしくお願いします、はい、あ、皆さん、ハンブレの踊り、なかなかこの辺で見られないから、もう一回見れた方がいいよ 重たい荷物はどこだみんな忘れなから<笑>、うん、ねはい。 はい、では代表、今度、あの。マイク持って喋って、私とマイクちょうだい。奥<笑>州市水沢より参りました。水沢半プレです。<笑>暑い中、たくさんのご来場、ありがとうございます。<笑> 季節感のソフトクリーム美味しいので食べてってください<笑><笑>あの、つきたてのお餅もあります店も出てますし、お野菜も美味しいのでぜひ買っていってください 明るく元気よく精一杯最後の演舞踊りますよろしくお願いしま す, しいしますはい、ハンドメンタルどうぞ I'm sorry.、Okay.